日日常に食うためにようこそささて本おではごゆっくくりお楽しみくださいサントリーの天然水芳醇桃を飲みたいと思いますんーすうんんか昔桃の天然水っていうのありましたよねそれの変化版なのかいやそれとはまたメーカーさんが違うから関係ないのか意識したのかまあ飲んでみれば分かりますよねでは早速 飲んでみますいや確かに違うけどそんな生めかしいおしみたいな言い方しなくても桃の風味はこっちの方が強いかなす、うん。桃の香りはしっかり感じることができましたね口の中に水とともにその甘さがふわっと広がってきて美味しかった フレーバーウォーターの中にもかなり果汁が強いものではないかと思いますね桃を求める方にはおすすめですというわけでこちらの点数とさせていただきますさてそれでは<笑>王になるのや遅い目のうーん何か休むに悩みだと王様になるのは相当な時間がかかりそうですご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演